こういった二段ケージが便利だと思います扉はこうやって開け閉めできます下には赤ちゃん用のトイレ、えー、猫砂の下これすのこ用なんですけど、えー、すのこ用 の, あの固まらない砂に、えー、下にペットシーツを敷いて おしっこは吸収してうんちは、えー、っと砂の上にするのでうんちをしたら取り去りますで2階までちょっと高さがあるので段ボールを123段引いてやってますこっからは飛び乗れるようですでご飯とお水ご飯は子猫用のカリカリを与えてます あんまり味のしない着色料のついてないのをやってます。えっと動物性タンパクの多い方がいいです。あと寝床。えっとタオルを敷いてやっております。はい、こういうケージがあると、あのワンちゃん飼ってらっしゃる方も、あの避難も猫ちゃんしたい時があると思うので、こういうのがあると便利です。 ねっ見てて寒さ対策用にはこういったナイロンをかぶせたりしてます、ね、以上でございます。